ププププププププププププププ 今日ご紹介するのはスコティッシュフォールドのグーちゃん女の子です、うん、ああ見てる何とも言えない映像は2つありますんでご覧くださいまず1つ目、はい、大好きなボール遊び、うんうん、ちょっとね距離感がうまくいかない、うん、あら、あれ遊びたいんだけど、あっああっああったあ っ, たあった、ね 後ろに画面があったのに。一人パニック、はあああ。でも何もなかった画面に向こうに消えていくんですよね。もう一つ行きましょうか。あっ、プリンター？プリンター、ああそれ出てきちゃう。<笑>よ<笑>確かに最後ズーって出ますからね。最<笑>後じゃ。 もちろんまた怪我もなく大丈夫だったそうですけどでナイスにアクション笑顔も<笑>ちょっとした日常のねものに面白い反応してくれるから<笑>この価格でカメラを撮影しているっていうこれをまたまといます<笑><かに><笑>ああ癒されました<笑> 2歳のメスルーちゃんを襲った悲劇はなんでもないボール遊びの最中に起きました 飛んできたボールを追いかけようと<笑>ボールに気を取られていたため目測を誤り壁に顔から激突顔が変形するほどの衝撃です痛いそんなグうちゃんこれまでにもおちゃめなアクシデントが。 上がろうとしてさらにテーブルの上で飼い主さんに甘えようとしているときにも飼い主さんをハラハラさせるぐーちゃんあまり無茶しないでほしいものです。 プップんプププんプ Mm-hmm.